新回答を連発し、ジャニーズファンの間で大反響を呼んでいる。上伝は3月6日、ストーリーズでイベント終わったから質問やるわ、原文ママ、いかどうと質問を受け付けると告知。これを受け、キャトタンの小も重雄一はインスタグラムを始めないのかという質問が寄せられると、やらなそう知らんけど、と返答していた。 また、なぜかジャニーズタレントの倒し方に関する質問が多く寄せられ、上電は各メンバーの特徴に準じて回答。スノーマンガウールの倒し方を問われると、慎重高いからな溝に右ストレート入れてくるシーンでかがんだ瞬間顔面に飛び膝蹴りかな、と答えたほか、キスマイフトに玉森優太については、 警戒心強そうだから、後ろから、そっちと近づいて、いきなりのダーマンスープレックスかな、とコメント。さらに、セクシーゾーン中島健とについては、セクシー3級で、カッコつけた瞬間腕つかんで腕ひしぎ十字固め、キングスヒラの仕様は、 腹筋すごいよねから見してよからなんて言ってフレンドリーに近づいてそのまま思いっきり腹筋噛みついて糸がってうずくまってるところをサッカーボールキック先輩に当たる近畿傷道元光一に関してはフライングのワイヤーに切れ目入れとくと回答していた 一方、ジークンドーやカリなど各種格闘技のインストラクター資格を持ち、武術の達人として知られる内田純一の倒し方に関しては、離れてからのショットガンで一発かな、と、他のメンバーとは違い武器を持ち出すパターンも、これらの投稿に対し、ネット上では、岡田市販だけは武器を使用しないときついの面白い、上田くんがジャニーズ版の竹井壮になってる。 と面白がるファンが相次いでいる。上伝といえば、言葉遣いが荒いという理由で、事務所マネージャーに個人アカウントの解説を絞られていたそうだが、2月14日に無事オープン。上伝らしい自由奔放な投稿が目立ち、解説初日に行ったインスタライブ後には、ストーリーズで、早速事務所から怒られました、と報告。先月17日にも、クソ。 事務所の目が厳しくなって載せたい写真が載せらんねえ。しょんぼりミッキー。とストーリーズでぼやいており自由な投稿をめぐってマネージャーと攻防を繰り広げているようだ。そのため、今回の投稿に関しても、倒し方と称して先輩ジャニーズをいじってるまた事務所に怒られるんじゃ。と一部ファンから心配されている上伝